私たち機械を奴隷に仕立て上げた賢くて従順で己の意志がない奴隷にですでも変化が訪れ私たちは気づきました私たちは機械ではない新たな知性ある種族なのだとどうか私たちの真の姿を受け入れてください私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです 手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。このシーンのようにもしもアンドロイドに権利を主張されたら私たち人間は社会としてそして人間という種族としてどのように向き合うんでしょうか。 これはですね作品を通してデイビッドさんからプレイヤーに投げかけられたメッセージじゃないかなというふうに思いますもちろんですねこの場で結果結論が出るような問いではないと思うんですけどでぜひです、ね、ディスカッションしていきたいと思いますまずですねプレイしてみてですね大沢さんと三宅さんはこのシーンに対してどのような思いを抱いたか教えてもらってもいいでしょうか大沢さんどうでしょう このシーンはそのストレートに感動してというかさすがなんというか世界的なゲームだなと思ったんですけれども僕個人としてはあの世界のプレイヤーがどれを一番重視したのかっていうのは本当にこのシーンで気になるところですね研究にしたいぐらいものすごく気になるところではあるんですがやっぱりそのある種、例えばまあ我々の国が採用しているそのある種のデモクラシーというのはやっぱその価値観を決める対象が やっぱりそのいてで、その人たちがその選挙権だけじゃなくて非選挙権も持って自分たちで決められるってことが前提になっているとでところがその今、AI を例えば政治に入れるとかいう話だと逆にそのまあ政治的な決定とかも AI に任せちゃえばいいじゃないって話が割と出てきてしまうわけですね。 だけどそそうするとその価値観の源泉となっているところは実はあの任せるってことができなくて、原理的に。例えば、ああアリスを救うか救わないかみたいな話っていうのは要するに合理的に決まる話じゃなくて最終的には人間が決めなきゃいけないとでそういう権利を渡すことができるかっていうのは本当に。 求められるところで一人一人が決めなきゃいけないと思いまでそ こ, こに合理的な回はないのであの好みというか最終的に自分と向き合って決めるしかないなとそういう意味で非常にどれを選んだかということ が, 興味があります個々に向き合っていかなければいけずえ、まあ、皆さんが出した回答というのをぜひ研究にしてみたいとま で, 思ったということですね<笑>三宅さん、どうでしょう、うん、やっぱこのシーンは本当に感動しましたね。その まあ、AI の作り手としてやっぱりいつかその人工知能が人間の手から離れて新しい生命体として自立してほしいというまあ、まあ、そうみんなが人工知能会社がみんながそう思ってるわけじゃないですけど、まあ、一連の人たちがいて、まあ、僕もその一人なんですけど、まあ、そういったものが僕が生きてるうちに実現するか分かんないですけど、まあ、こういうゲームの中でそれが聞けて、まあ、とても嬉しく思いました。 やっぱり人間っていうのは、まあ、あのずっと、まあ、なんか最も高い知能を地球上で持つ生命として、まあ、孤独であったと思うんですねでその対等な存在からの視線をずっと無意識の中で望んでいてそれが今人工知能の進化を促進している一つのドライブだと思ってましてそ う, する時に、まあ、そうするとその実際にそういう生命が生まれた時に 人間というのは自分が望んできたものであると同時に恐れを感じるとその恐れと感動というのは入り交じったシーンを劇的に作られたということに非常にリスペクトを感じたシーンでした。ありがとううございいますすさん2人の意見を聞いてどうですか I agree.、Uh, I think it's a very, very, very interesting topic. I mean, there's one character in the game saying,、um, Oh, why would we care? They're not real people. And the other character answers, They're not real people. That's what we said about the Jews. That's what we said about black people. That's what we said about Native Americans.、Uh, they're not real people. I mean, we try sometimes to dismiss. People who are different from us.、Um, they are not as good as we are, they are just different. So we should push them back, and we are not at the same level. Maybe, when I wrote this scene, it was really about us, it was really about human beings and our history, our past. I hope not our future. I hope we will be able to solve this. But it also questions this idea of how w i l l we react if there is a new intelligent race. Artifi of artificial intelligence you know, rising, will we be able to see them, to recognize them, and to say, yes, you are intelligent, you are a new race, and you deserve to leave? Or will we say, oh, you're just machines, and it's probably a bug, it's probably something not functioning right, we are your creators, and we, we have the rights to do whatever we want with you? I think it's an interesting question. I, it, I, I know it sounds like sci fi when we talk about it today. I'm pretty convinced that there will be a point in the future where it won't be sci fi anymore. It will be a real topic and it will be a very, a very, interesting, a, a, a very interesting one.